と擁護する意見も多数あり、キング・アンド・ブズの平野仕様が韓国を侮辱したような言動をしたとするいやかん、イヤカ発言騒動により、SNS 上では日本の有名アイドル平野仕様がトレンド入りする事態となった。四角韓国ロケで、シャシャ、などと発言ことの発端は18日に放送された、キング・アンド・ブズ日本テレビ系、だ。 この日の放送は韓国ロケで、冒頭では平野がインタビューを受けているが、最初の挨拶から両手を合わせて、シャシャ、シェイシェイ中国語でありがとうございます、で始まり、発来館を、発来日でございます、意外と高いビルがある、などと発言。さらに韓国についての知識を質問されるが、 お金の単位は、ベリー、知っている韓国語は、シャシャ、我愛、ウォアイニー、北京ダック、韓国の首都は、パク、など、不適切とも取れる回答を繰り返していた。資格韓国ネットで炎上これに対し韓国メディアでは、来日と表現したことは、韓国を日本の植民地とみな植民主観に他務を発する表現で、右翼集団が使用することが多い、と指摘。 また、パクは韓国の性、法の日本式の発音であることや、中には、偽物を意味するパクリを発音したものかもしれないという解釈も出ているとのことだ。こういった要因からも平野は、韓国をバカにした、と韓国ネットで炎上。極めて濃いの、いや、感的、言動だとし、本当に失礼すぎる、無礼だ。 二度と韓国に来るな、などと大品質を買っている。四角日本国内からも厳しい声この騒動に、日本国内でも叩かれて当然嫌感と捉えられても仕方ないと思う。単純に他国への敬意が足りない、などと厳しい意見が。また、5月にグループを脱退する平野だが、韓国の大手芸能事務所。 背部背部への移籍説などもあることから、海外進出目指してるなら勉強するべき、との声も上がった。近く、おバカさん、天然の極み、その一方で、平野のキャラクターからも、これは韓国を馬鹿にしたんではなく、平野仕様がおバカさんなんだよ。平野さんなんて天然の、 極み本当にわからないんだ。余平野はちょっとおバカだからそういう発言しちゃっただけで悪気は全くないで、書などと平野を擁護する声も多く上がった。また、生放送ではないことから、番組がちゃんと編集するなり発言使わないなりしなきゃ、と、番組側の配慮も必要だったとの声も上がっている。うん、シラビーハングシーアイル・ジューリーもいいの子